八十二、日本語、食堂で、一。八十二、日本語、食堂で、一。一、席。一、席。いらっしゃいませ。 何人ですかいらっしゃいませ。何人ですか三人です。席ありますか3人ですすありますかはいこちらへどうぞはい、こちらへどうぞ。窓側でお願いします。 窓側でお願いします。に予約に予約いらっしゃいませ。予約はなさいましたかいらっしゃいませ。予約はなさいましたかいいえ、していません。 いいえ、していません。すみませんが、少し待たなければなりません。すみませんが、少し待たなければなりません。どれくらい待たなければならないですか？どれくらい待たなければならないですか ？3。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 喫煙席にしてください。お前、死にたい?タバコ、やめたじゃん。お前、死にたいタバコやめたじゃん。あ、そうだ、そうだね。あ、そうだ、そうだね。